こんにちは、お元気ですか皆さん、私はカメちゃんです。こんにちは、カメちゃん。元気ですかグッバイ、マイラー。やなかった。カメン、カメン、カメカメン。うん、でもカメへん。カメン、カメカメちゃんだ。 食べときはちゃんと噛めん噛めんよく噛めんかめんなんでも噛めんかめんかめん噛 め, 噛めんよく噛めんかめんかくてもちゃんと噛めんかめんかいものは噛めへんかめんかめん カメカメカメっメしメカメカメカメカメカメカメカメカメカメカにねもうメうメカメカメカメカメカメカメカメカメカメカメカメカメカメカとカメカうううううううううカメうメカメカメカメカメカメカメカカメカ うん、うちにはちゃんとカレー。帰って帰ってカメカメ。おうちにはちゃんと帰ろうカメも帰るぞおうちに帰るカメカ メ, カメカメカメカメ何なんでもカメへんよカメカメってね、本当にね。うん、適当なこと言っちゃいましたけどね。うんと、こんにちは。さんさお元気ですか ねお元気ですかうん、元気ではない。人もいらっしゃると。そういうことですね。ね皆さんねも う, もう生きていれば、カ面なんてね人もいらっしゃいますけどね。生きていれば、カ面ね、うん、よかったねちゃんとカメン。ゃんとカメン。でたらめな。カメン、カメン、カメン。あれ、ピントつってるかな。うんじゃあお元気ですかということでね。 おはようございます。こんにちは。こんばんは。ちゃんと挨拶しようね。仮面仮面ちゃんとできればめへん仮面仮面仮面仮面仮面仮面仮 面, 仮面 ここらへんでちょっと疲れた仮面仮面仮面休ゅしたらいい仮面かも仮面仮面仮面あとピとピったんポンポン仮面仮面僕は月光仮面仮面仮面仮面仮面 タンタン、釣るとかめ、パンパンパン、こんにちは、お元気ですかうん、泳ぎまくりますけどね、もう、えっ、ー、と、エア、エア水泳やってます、ポンポンポン。ヘリコプターもできるぞ、ヘリコプターもくるんくるんくるんくるんって。無理かな、ちょっと。無理でしたね、ちょっとね、ちょっとこれには無理がありました。タンタン、パンパンパンパンパン、パンパンパン、パンパンパン。 「カメパメパパパパンパンカメン」「カメンカメカメカメン」「パンパンパパンパカメンカメン」「パンパンパンパンパパパンパンカメンカメンカメカメカメン」「カメンカメンカメカメカメン」「ちゃんとカメンみんなちゃんとカメンカメンカメン」 おうちにはちゃんとかめん。ろかめん。日帰れかめんかめん。ってこいよかめんかめん。かめんかめんかめん。かめんかめん。たんちゃん。 ではではまたね。ではではまたね。バイバイ。バイバイ。バイあれ違